でもらっていいですか島付よさこりよいちちまそうなんんですすすの旗のののじゃあ赤ちゃんお願いします私がが今から PR る県 そはたしのマイコンテストっていうのがありましてそ、はい、こ, こで優勝するとこの旗をプレゼントをいただけるということでそうなんですはい<笑>、はい、この旗が優勝を1つで、はい、その優勝した旗たにプレゼントされるという旗が4年間上がってなかったんですよねそうなんですよそれがついに今年の9月25日に お願いします<笑>そうなんです、栃木県最大のよさこイベント、下野よさこ市祭り、見に行ったことあるよって方、いますか、お、ちらほら、いますね、ありがとうございます、そうなんです実は今年の9月25日に、1日限りとか言われているんですけども、えー、その下野よさこいよ市祭りが復活するんですよね。 そうなんですよで、その下月よさこい夜市祭りの見どころといえば、はいえー、と今まで見に来てくださった方たくさんいらっしゃると思うんですけどもまずさ県内のチームがたくんん集まるんですねそうなんです、はい、もう本当にねいろんなところからくださるんですけども毎年今回は限定30チームということで県内外からたくさんのチームが大田原市に集結をして、はいえー コンテストがあるとかないとか。そうなんです。それはまだちょっとお楽しみですね。はい、これからお楽しみになります。はい。はい、そして二つ目が、二つ目が美味しいものがたくさん食べれるのがこの霜月関さこい宵市まつりです。はい。大田原市の美味しいものが一度に対してたくさんの出店があります。はい。はい、え、来てくださったことは来てくださった方わかると思うんですけども、本当にたくさんのあのお店方々が出店してくださって。 美味しいしものもいっぱい出れますってそれが見どころ2となっております、はい、そしてなんといっても見どころ3つ目はお祭り最後までいると花火が上がりますそうなんです、はい、豪華なね花火が打ち上がるので、えー、朝から晩までとても楽しめるお祭りとなっておりますそうですねが い, がられてよさこいでカウトンをして花火が上が上るという はね、本当に、はい、珍しいイベントになっておりますんで、もう後ろに控えてますね、とそうですね、全然 じ, じゃっていいですか、はいじゃあ、PR 隊の皆さん、集合皆さん、写真撮っピッピッ、はい、て、はい、すぐ SNS ピッピッすぐすにあ<笑>上げてもらいたいですね、はいはいはいはい、バランスよく、はいはい、で、ぼかちゃん、この前に何かありますね。 言葉だけでやっぱりみんなわからないかなということで作ってみました。<笑>はい。9月25日栃木県大田原市長田川水遊園。はい。そしてツイッター、インスタグラム、下関よさこよいよ四月祭で検索。はい。そうなんです。この時やったインスタグラムのアカウントが下関よさでできまして。 えそれはあの皆さん、ぜひフォローしていただきたいんですけどもあの続いてツイッターのアカウントがですね、えー、最近、あのー、開幕開催することを発表させていただいてそのツイートを今のところ、あのー、100リツイートを目指しておりますそうなんですあの動画自体はもう3000回4000回に回ってるんですけどんです、ね、本当にま再、あ、生70リツイートくらいなんですよねでここにいる人たちが30人リツイートしてくれれば、はい、そうですね<笑> そうなんですよなので百率イート目指してるのでまだしてないよって方いたらぜひあのご協力をよろしくお願いしま す, しますそして、はいあのー、下月屋迫夜市祭りのアカウントもそうなんですけども、あのー、手作りがとっても自慢のお祭りなので、えー、私たちだけじゃなくて見てくださる方々皆さんの力も借りてあったかいお祭りにしたいと思っております、えー、今日の演技写真もたたくさん撮っていただいてていいだ SNS に上げて るとあのー、より多くの方の目に留まると思いますのでぜひご協力よろしくお願いしますあとここにいろんなチーム見てます見てますもんねはいの15日ぜひ、ね、開けげ て, てほしいですねよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろ し, くしんなチームのチームのお寺さんもいらっしゃいますぜひねはい5日お待ちします あ, あ、もういついとしてくれてる あ, あ, あ, あ, ありがとうございますありがとうございま す, ういます、はい、じゃあチラシをそうですねじゃくが っ, っちゃいますかそれとも踊った後にしますか っいますか旗を振りながら配っちゃいましょうす分かりましたじゃあ果たしてだけ真ん中にいてそれ以外みんな一層下がりますか、はい、そうですねすじゃあ持ってる皆さんじゃあ旗を囲みましょうかじゃあ上り で, 囲, って上りで旗を囲んでいただいてチラシ持ってる方はお客さんに配ってあげてくださいそれでは果たしが岩井家栃木巡り歌を お願いします。 夜市祭り9月25日。 それではもう一 曲, もう曲じゃあ踊り子は。